最後まで逃げ出さなかったなこの地球に何十億という人がいるのにお前と俺が先生と生徒になったのも何か目には見えない不思議な因縁があってのことだそうだろうしてみると俺とお前は親子でもいいし兄弟とも同じだいや今日からはっきり兄弟になろう 本当の兄弟にところでお前はどうして人様のものを取るのだ金が欲しかったら金物が欲しかったら物何でも兄である俺が弟であるお前にやる俺の月給は90円だが入りうならば90円全部でもお前にやるそれでもしも足りなければ言ってくれどんなにだって借金してでもお前にやる